2023、えー、新曲ですね「奇跡」という曲を踊ります、えー、昨年私たちは20周年を迎えまして、えー、いろんな意味の奇跡出会えた奇跡そして歩いてきた道の奇跡で輝く、えー、宝石のような仲間たちの奇跡3つの奇跡、えー、込めさせていただきました、えー、そして今日は、えー、旗を総長、えー、とウフフの「 ね、めんはたしのんのんがお手伝いをして、一緒に振ってくれます、<笑>素敵ですね、はい、そして、えー、MC はね、おなじみ、すがいざないンプリンちゃんが、えー、やってくれます、で私たちは、えー、心を込めて笑顔で踊りたいと思います、どうぞ皆さん、手拍子、足拍子、お心拍子でご一緒にお楽しみください。よろししくお願いいたします 伊絆絆祭りご感想誠におめでとうございます相模原相模乱舞丸2023奇跡。 笑顔銀行星何度もよろしくお願いいたしますそして今度ぜひ今日が初お披露目でございます お願いさせていただきます。 とりこ温かいご声援いただいたらと笑顔でご挨拶をいたしましょう気をつけ礼ありがとうございました坂上ラム丸でございます今後またご声援をよろしくお願いいたします大きな人どうもありがとうございました佐